こん<笑>おはようございます。おはようございます。随商店。はい。今日やってます。はい、10月1日今日まで。今日まで。今日までで、はい。村雅彦先生が来て、あのレジェンド。レジェンドの。すごい。で、気を見てくれるそうなんで、はい、高木さんが持ってきました。はい。心拍。心拍持ってきました。持ってきました。めちゃめちゃなかなかないですよね。ない。普通に盆栽やってて多分見てもらうことってなかなかないですよね。い, いや本当にいい機会もある そそもそも随所って何みたいなとこそうです、ね、かまあ五葉松の品種の一つだと思うんですけど、はい、なんかちょっと特殊なのでその辺も聞いていきましょうそうですねはいすごい破傷があれですよね破傷がよくて成長が早い的なそうなんだそう。成長が早いまあ普通の五葉松と比べてじゃねああそういうこと、ね、はい。じゃあ行きましょうかはいお願いします、うん こんにちは。あこんにちは<笑>後ろに随所を並んでるんですけども随所愛好会の実行委員長の山口さんですはい、はいはい、こんにちははい、はい、こんにちはそもそもまずあの随所って何ってところから、はい、多分視聴者の人わからないと思うので教えていただければと思うんですけども。名前は随所という木になってるんですけど御用まずなんですよねでこの。 名前の由来は、まあ、岡崎の鈴木彩一さんという方がすごい盆栽家なんですけどその今までにこういう木は見たことないというのですごいその大事にされてまだ自分の手元にないうちからあの木に「随所」という名前を付けようというのを掘ったんです。だんだんん浸透して、随所って言えば、ば葉を見れわかるような。 そういうもう時代になってきたんですよね。で、なかなか。まあ初心者の方だと、例えば九重だとか、他のものが並んでた時に見分けができない人結構いるんですよ。で、それがまあ見分けができるようになれば、結構やっぱり文章という気が分かってきたということでしょうね。アマチュアの人だとなかなかそこね。 これも随所ですかっていう人も結構いるんですよね。結構やっぱり発祥のいいものがいろいろありますから。そんな中で見分けはどこでするのって言うと、やっぱり葉と目なんですね。葉と、ええ、目。目、目先。はいはい。もう心への場合には、完全に目が割れちゃうんですよ。でこの木はもう先がパッととんがってるんですね。目が。ええ。でそこで判断ができます。なるほど。まあ大体特徴はそ、そこらでしょうね。随所だとなんか成長が早いみたいなお話を聞いたことあるんですけど、ね。ええ。これ早いんですか。 いまだに他のものをこれを抜くような木はないでしょうね成長の早さえい、え、やっぱ五葉松の中でってことですよねそうですまあ盆栽を含めてじゃないですかああ、ええ、なるほど、ええ、でまだあの70年経ってないですからあここ こ, こ, あいいここにある木は、まあ、うち の, あの直観が一番古くて、はいはい、67歳ですからあそうなんですか6月の23日生まれなんですよ昭和30年の でまあ、私よりだから15年も若いんですけどね<笑>ですけどあの木を見て想像でですよどのぐらい経ってるんでしょうねつ、うん、っ, ったら100年はって普通答えんでしょうね答えますよね、ええ、だからまあ非常に盆栽としてここが欠点っていうところないんですよ非常にその育て方によって面白いんですよね 自分の生きているうちに完成形まで持っていける木ってことですもんね。あ、だから年齢に応じて。そうですよね。ええ、若い人が始める。こ、え、の、え、我々の年になってこのやつで完成度だってなかなかこれは200ぐらいいけれないと無理ですけど、どはいはい、私はね30歳からまあ本格的にこの盆栽この樹種会に入った<笑>入ったんですけど、先どのぐらいでこの木が飾れるかっていつも思ってましたけどね。で他のものを散々やったんですよ、はい。ありとあらゆるものがあったんですけど、そんな中から 今私を育ててくれた小林さんっていう人が「随所がまず一番いいだろう」となぜかといえば黒松の短波法を考えたあの本場の鈴木彩一さん、はい、岡崎のね、はい、この方が黒松を息子さんの敏則さんって息子さんに譲って「鈴木随所案って名乗ったんですよこれは普通じゃないよとこれは絶対いいんじゃないのって言われたのが私の出発だったんですね も黒松から随所に乗り換わるぐらいの魅力があったってこともちろんですってことですよね黒松だけじゃなくて他の五葉 松, 御用松その八つぶさ全体ですよなるほどあと随所で気になるところでいうと挿し木ができるっていうことを聞いてますが繁殖が一番だから他かのものと比べて同じ木の、はい 配色ができるということですよね。うんうん、これがそれは魅力だね。そうですよね。五、う、葉、んうん、松ってなかなか差し切ってね、たまに成功するのを見ますけど、ほとんどできないじゃないですか。そうですね。その随所だ、だからできると思うんですもんね。 だからそれも岡崎の鈴木ささんんという人が経験されたんです、うん、その繁殖もまず枝に取り木を仕掛けて呼びぎを枝にして使いやするといけないんで呼びぎを根っこをしておきながら取り木をかけてみたらそこにそっくり蓮が出たんですよ。それがまあ有名な竜穂っていう木だったんですけどねそれがま あ, あこれは取り木が効くぞとい う, もう自信ですよね、うん、だから今度愛好家がその一目目を買って、まあ、御用松のてっぺんに点継ぎして。 それを大きくくして取すするのがすごく流行ったんだ、うんうんうん、でもまあ今度岡崎の鈴木さんという人は自分一人でいいものを持ってても広がらないというので業者の人に点々とその差し木の木取木の木を譲ってまたそこで増やしてもらって全国に広がったんですよね、まあ、あともう一個気になるとか随所って普通の盆栽屋さんじゃあんまり売ってないじゃないですかどうやって手に入れればいいのかなもうそれはもう随所 愛, 愛好会が一番いいですよね愛好会はい愛好会に「はい」 はい、ってえそれで愛好会にあるわけじゃなくて、はい、愛好会の人数がたくさんいてその中にやってる人にこういう木ないかなとで 行, 行をしてるわけじゃないんだよね愛好会は、はい、みんないいものを作ろうとしてるからみんなね切磋琢磨してるんですよね、はい、でそこで出会ったあこれにずっとくんないかなっていうのが必ず出てくるんですよね、はい、なるほどちょっと最後に 随, その随所でこれからどういう風になっていくことを もっと認知された方がいいのかそれとも、まあ、いいものを作っていくっていう組織がこうあれば大丈夫っていうことなのかその愛好会の中での目標みたいなものってあるのかないや会ではまだねそういう具体的なことはあのないんですけど。ええ まあ、私個人としてはやっぱりさっきの木村先生が私と初めて出会った時にね随所も山口さん五葉松ですから五葉松らしく作りましょうよって言われたのが最初だったんですよその時代が今になってやっと来ましたね古い木になるといかに履数とか芽数を減らして古い五葉松に見れるようにできるかしかも元気でねこれが目標ですよねだからまずその育てることにそのすごく興味を持ってもらうのが非常に 随所じゃなくても役立つんでですよ盆栽全般でそのいいものを買うんじゃなくしていいものを作ろうとする気持ちだよね、うん、その途中経過であこれだったら俺の時代にすごく面白いものができるんじゃないかって必ず出演があるんですよね、はい、そういうのが大事じゃないでしょうかね人の話ありがとうございましたいやいやいや役に役ったかどうか分かりませんけど、ね、<笑>いやいやいやどうでしたお話をお聞きして<笑>いやーすごい。 <笑>すごいいい話をいでもやっぱ 作, 作りたいっていうのがやっぱいいですねなんか、うん、持ってるじゃないですか持つでしょあれもこう な, る<笑>うなるんですかね<笑>なる、うん さっきの育てることにね目を向けてやるというのは年を忘れちゃうんですよ今年のねこの柵というのは芽が出始める4月から6月でも決まっちゃうんですよ、うん、この随所の場合にでそこで色だとか芽の長さとかいろいろなものが決まると、はい、もう来年のこと考えるんですね あなるほど来年はこれいいかなと思って来年再来年のことばっかり考えてるから<笑>はい、はい、50から70ぐらいがスピードがものすごく速い<笑><笑>でもスピード速いってことはその分やっぱ楽しんでるってことだと思うんですよねそうなんですだからまずその楽しみを持 て, 持てなくてそうですね非常にまあ盆栽そのものに低迷っていうのはよくあるけど、うん、そういうことを知らずにやってる人もうんと多いんですよなるほどただお金で業者さんにお金を積み込んで年を取っちゃったし、うん 何かににも大変だしって言って、そういうとこを聞くと若手の人もついやっぱり大きいものやんなっちゃうよね。そうですね。うん、だからそういう経過を自分でまだもうちょっとこれ先がどうだろうなと思うと、なかなかこれはね手放せない。 で例えばこの今のここに中品の木がありますけどこれが今この大きさでちょうどいい大きさですけどじゃあこれを15年20年30年先はどうなるかって想像なかなかできない人だからいつもこれ先読みしてないと 息, 息できないんですよそれは育てることをやってる人じゃないと真の面白さがわかんない、ね、んだからまあ仲間にはいつもそれですねワクワク感<笑><笑>でもやっぱ常に未来のことを考えるって 言葉としてもいいですもんね、やっぱり。そうですよ。素晴らしいです。いやいや。素晴らしいことは分かんないけど。これがその山口さんがさっきおっしゃった岡崎の鈴木祭地なんですね。はいはい。それが藤崎さんかなこれ藤崎真さん、ねえー。随所を見つけた方ですね。横浜の、ね。この方が見つけた一本の木からここまで広がったんですね。そうで す, うです、えー。盆栽界の最高の人たちが目をつけたんですつけていくるんですね。えー、この方、あれでしたっけ藤崎真さんって。 あの盆栽界にその針 金, 針金を初めてかけたせた、ねうん、ああすご い, <笑>すご い, い、ね、今は木村さんですけど当時は藤崎さんっていう人が名人だったんだねこの方もやっぱり当時の神様のような方 ね, そうだね。黒松の目切りをああ目切りを初めて発 見, 発見したそうですよねそれで今あの木村先生となるほどそういう流れで来てるいそうだね あの木村さんがね15年修行してあそこに開業してねこの木をなんとかしてみようってやっぱり何本かの木を手がけられたのがすごく大きいと思うんですよでその当時はまだ山口さん未知のもとだから難しいところがたくさんあるよねと言いながらも自分でどんどんね何をしたらこの木がいいかっていうのを考えられたんだよね、うん、広めたっていうことです、ね、広めたんだよね、うん、はいこんいちは<笑> こんにちはさっきね山口さんがおっしゃってった、はい、この芽特徴的ですよねク目ピーンーそことっす、ね、このソク芽とベートー芽っていうその割れるっていうタイプがありますけど、はいはい、随所はもう全て木の力が強い弱いに関係なくもう全部こういうソク芽になりますねでまたこれ木によってその芽の具合も変わってくるんですね挿し木でもどこの挿し芽を取ったりとか。 この随床の中でも床が違ったり黒松の代輝のものはその床をちょっと受け継いで目がちょっと強強かったり葉がちょっとよりするとかそんなので随床の中でも結構いろいろなるほどこれはあの木村先生の作品ですねそうだな<笑>でもこれ見てわかんないな<笑>伸びないとわかんないってことですかねこれはちょっと弱めですね落ち着いている石突きだし ただこれは分かりやすいちょっと丸いこういうのもあったりあの、まあ、細くてしっかり立ってるやつこれなんか葉が長いですよねでもこれはやっぱりそれだけの木の幹の太さでそれに合う葉の長さっていうので、まあ、手入れで葉の長さをコントロールしているうん随所の葉性が全然違いま、ね、すねでも水とかで葉はコントロールできるってこと 水だったり肥料でしたり、うんえー、あとは目数だったり摘み、はい、したりで、はいろいろその木に合った、うん、でやっぱり随商点でこのなんだろうすごく状態のいい木を持ってくれるってことが、まあ、会員としては喜びですよね、うん、あなたの場合はいいねとかそ、はあ、<笑><笑>ういう感じですか。あの私の木は うわーあこれかこれすごいじゃないですか、衆議院議員賞こういうのを、なんだろう、縁で持たせていただくと、これに見合った人間にならなきゃいけないよねっていうので、でね、もう全然、全然だめだから<笑>、もうなんかちょっとね、肩肘張らなきゃいけない気分になりますけど、やっぱりすごく貝としても大事な木だし、うん、変なことできないですよね。すすごい思ってんだ<笑>ちちななちみになんですけど えーはい、でも、会の中でこう譲り受けていくみたいなそうですね、本当にそれはもう縁、縁ですよね、たまたま僕のところに来てくれていやでも僕は怖くて受け取れないっ<笑>て、ねね、本当、あの<笑>師匠の山口さんと、あとは木村先生が、はい、これ、上野君持ちてって言ってくれて、持たせてもらったっていうことで、もう<笑>あの、それ以降はもうね、夜飲んで。 帰ってくるなんとかでできなくなくっちゃいましたねでもそれに見張った人間になれるようになれるようになんかそういう部分ありますねちょっと人間として成長させてもらうために盆栽やってるみたいな全然もともとがダメなので<笑>のこれだけの大きいもので こんだけのの曲が残るっていいうのは本当に難しいことなんですだい、ねうん、大体曲つけててもこれだけ太るともう曲がなくなっていくんですよ、はい、あのただこれはもう最初に作られた方は本当に大きい曲をうまく想像して、うん、あの誘導してきて、うん、これができたという。 まあ、ただ、結構写真でこういう模様着って何か出るようなイメージあるじゃないですか、うんはいはいまあ、実際作ろうとすると本当に難しいですいい模様着っていうのができてだからちょっと奇跡みたいな一歩、うんまあ、結論としてはルーイチ一郎さんもすごい人だったんだとすごいね全然全然僕はなんでしですね<笑>こっちが昭和29年雑誌の。 えー、随所愛好会の中での今親木の2本あるんですけどそれの1本相模富士っていう実行委員長の山木さんの木で、うん、これですよこれがこうなるこ、うん、これがこの木のこの枝を取ったものがこの木なんですけどこれがその鈴木彩一さん枝を取ったのこの木この木でこの木何かって言うとすごく有名な木なんですよこれ龍宝っ て, 言って、ねはいう木で作風てプロの、えー、展示ありますよね。はい それの第一回の作風賞ですよねん。これまだあるんですよね。それのこれを、ね、親親のん。これがここがこうなったというか。これは確かにこの辺の枝を取ったとこですね<笑>枝。枝がこれになったんです。これがそい そ, そ, そ, そうそう。いやまあ、ね、意味がちょっとわからない。<笑><笑>そんなことあるんですね。これ<笑>取引とかして。うんうん。うん す, ぐなんですよだから培養この会の中でどうやったらあの大きく早く育ててそれもいい曲を残しながらっていうのはみんな切磋琢磨していろ ん, んな培養方法を考えて畑へ入れる人もいればいや畑よりむしろ素焼きの鉢で、まあ、水コントロールできた方がいいとかいろいろ試されてますけど僕もうまくいってるやつだったら。 このぐらいの幹、取り消して、廃、う、棄、ん、で取れるんですね。はいはい。こういうのがもう五年ぐらいで、このぐらいの太さになっちゃうす信じられない、信じられない。逆に商品とかが少ないですよね。みんな大きくなるところを目標にしてやってるの で, で、そういうのを作って。作れる方が出てきたら面白いんじゃないですか。うん、なるほど。おかげさんはそれはね、商品を。商品を<笑> こ う, なそうなというわけで、<笑>なんかもうすごい圧倒されて話だったんですけど、はい、すごい良 い, いお話が聞けたなと思います。瑞昭、ね、のことを皆さん知れたと思います。そうですね。こ、はい、の後は沢木さんは木村先生に教えてもらう時間がありますので。はいはい、<笑>楽しみ。楽しみ。でも瑞昭すごいですね。僕も瑞昭を手に入れたんで。 こうなるったらいいなっていう<笑> 希, 望、ね、希望が夢が、ね、未来が持ちだってたの 楽, 楽しかったで す,、ねあいすはい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ我々もその通過点ですから、まあ次の人にバトンタッチするね。まあいろいろと知っていただきながら楽しんでもらう。今ちょうどその盆栽会そういう時期ですよ。うん、何とかしてそういうね、まあ愛好心を増やして日本のやっぱり文化ですから。 日本にはあいもんがあるんだよっていうようなね、うん、やり方いっぱいあるんですよ東京だってまあ例えばちょっと川口くらいぐらいのところでまあ空いてるようなとこを何人かで借りてやるとか ね,、うん、そ, うねかそういうのをもう、まあ、政府みたいなところで斡旋してくれればもう一番いいんですよ、うん、そう思います、うん、だって国をあげてなんかやらなくちゃねやっぱできないもんね奥やことやにはどっかでそういうのまたアピールしてくださいよ。 僕もだからそういうことをちょっとやろうと思ってます。いいね。これから先に。いいね。いくらでも神奈川県まで来れば提携しますから。そうちは。<笑>ぜひお声掛けさせていただきます。いいと思いますよ。ありがとうございます。うん